演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらクノールのカップスープパスタ6種類を飲み比べ食べ比べてみたいと思いますうんいろいろな種類ありますね中にはお野菜が入ってるのもありますしこれはどれがどれだけ美味しいのが楽しみですねそれでは 草さにこのままでは食べられないので早速作っていかないといけませんねではしばしお待ちをこちらチャンネル登録よろししくお願いします、うん、出来上がりましたこれ美味しそうですね大体こんな感じになってます1つだけ代表でやられてますではこの代表としてあげたサーモンとほうれん草が入ったクリームスープパスタから飲んでみたいと思いますいや食べてみたいと思いますかなちょっとふ蓋を 開, 開けた方が絶対よかったよな今のでは いただき ま, すまずコーンスープ以外の5つに共通していることなんですが中に入っている。 パスタまあ、あれはっとっちゃんといわゆるリングイネというのが回転しているネジのようなタイプのやつですねそれがしっかりともっちりとした食感があって単なるクリープスープではない単調さは薄れあ り, ませんありませんでしたじゃあ、何をしてた自分はまずコーンスープ以外の5つについて言えることなんですがいわゆるリングイネと呼ばれる あのネジのような形をしたパスタがしっかりもっちりとした噛み応えになる弾力がある美味しさでとってもクリームスープでよかっていましたねでそれを踏まえた上で言っていくとあのほうれん草とサーモンのクリームパスタはサーモンは時折食感を感じまんですがほうれん草はあまり感じなかったわけですねなので野菜が苦手な方にもおすすめです反対にほうれん草を求める方にはちょっと物足りないかもしれませんでその次の完熟トマトのスープパスタこれは反対にトマトの酸味がかなり 強く出ていたのでトマトの酸味を求める方にはおすすめですね反対に苦手な方は、うんまあ、そもそも買わないと思いますが避けた方がいいと思いますでその次に飲んだこちらのキノコのクリームスープパスタはうん、なんか香るって書いてる割にはあまりキノコの香りはしなかったですねかな香ると書いてるの、ね、でもうちょっと香りを強くしてほしかったですクリームパスタとして考えればキノコの食感は美味しかったですよで、 たらこクリームスープパスタこれは一口目飲んでしまうの、ね、苔とかそういう和の雰囲気がするスープパスタで今までの3つとは違ったお味しさだったんですがちょっとたらこがこれもまたどっかに行ってしまっている感があったのがそこは残念でしたね、えー、で今回唯一パスタが入ってない濃厚プレミアムコーンクリーム確かに濃厚でコーンが口の中に広がっていって美味しかったのですが、ね やはりパスタが入っているやつの後に飲んでしまうとちょっと物足りないかなという感は否めませんでしたが、まあ、自分の順番の問題もあるんですが、クルトン入れたくなったなと今までこれほど思ったことはなかったです、で、最後のエビのトマトクリームスープパスタ、これはトマトの酸味が先ほどの完熟トマトよりはちょっとクリームで和らいでいて、エビの風味も感じられて美味しかったさすがに具材が中に入っているわけではなかったんですが、ビスクをクリームにしたような、そんな感じですね。 これが今回の中で一番自分の中ではお気に入りですというわけでこちらの提出させていただきます代表者としてはいフノールのカップスープでしっかり温まりましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画を見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演